にて2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックに向けキングドクスが様々なスポーツに挑戦するコーナーメダルラッシュが放送10月21けら25日は現役アスリート高張広志海選手の指導の下平野志洋が走り高跳びに挑戦したスタッフから今週の競技はあちらですと告げられ 実際に走り高跳びをする高張選手を見た平野は、そっか、走り幅跳びってあれか、高跳びか、と、競技を間違えていたよう。その後、身長 171cm の平野は、高さ 180cm のバーの下に立たされ、絶対動かないでください、と高張選手に念のしされる。怖い。マジで怖い。 と悲鳴を上げる平野に向かって高張選手は助走をつけばお軽々とジャンプ。いきなり走り高飛びの洗礼を受けたのだった。まずは、ハサミ飛びに挑戦することとなり、助走をしっかりつけて飛んでみると、初心者の平野でも課題を経験クリア。思わず余分に飛びましたね。と、得意げな表情を見せる平野だったが、高張選手から、 ハサミ飛びで戦ってる選手なんて世界に水一人としていないのでと言われてしまう。トップレベルの選手はほとんどが背面飛びで競技を行っているということで平野も習得することに。まずはマット上で着地のみの練習を行うこととなり平野は結構アクロバットはしてるんですよと軽々とバック転をやってみせる。 すると、高張選手が、ジャニーズってすごいです。と目を輝かせ、平野は爆笑。続いて、バーを飛び越えて、マットに着地する練習に移った平野だが、手を振った瞬間にバーを落としてしまい、あっつ、ごめんなさい。と謝罪。スタッフからは、そういうのはいいから、と冷静に突っ込まれており、自分でバーを元の位置に戻す平野だった。着地の練習を終え、次は、 踏切を教えてもらうことに。選手が実際に履いているというかかとにピンがついたシューズに履き替えた平野は全然違う。と喜びつつぴょんぴょんと飛び跳ねる。さらにかかとから踏み切る感覚を身につけるため、高張選手に続いてスキップをする平野。しかしかなり不思議な光景になってしまったため平野は今ジップ。 見始めた人何のがかわからないですよね。と心配していた。最後は一人記録会を開催し、平野が一人でどこまで記録を伸ばせるか挑戦することに、スタッフが用意したジップ、坂のトロフィーを見てこれ欲しいな、からとやる気を出したものの2000円で用意されたものだと知り平野は苦笑い。 一方で、記録は順調に伸びていき、145cm から 155cm まで一気にクリア。勢いに乗って 160cm に挑戦するも、2回続けて飛び越えることができず苦戦。3回失敗すると失格になってしまうため、最後はスタッフから応援の手拍子が起こったが、これも残念ながら失敗。すると、平野は、めっちゃお尻の間に入った。 ちょっと、朝からすみません、と言い、お尻を押さえながら悶絶。どうやら、落ちたバーの真上にお尻から着地するハプニングがあったようで、高張選手は、高飛びあるあるです、と笑っていた。放送終了後、高張選手は自身のツイッターに、平野潮君のおかげで楽しく行われ、何度失敗しても諦めない姿は、アスリートとしても見習わなければと感じました。 と投稿してより平野の取り組みを、賞賛。ファンからも、紫輝くんさすが。160センチメートルは惜しかったけど、練習したらすぐ飛べるようになりそう。高張選手からも褒められて本当に良かったね、から。との声が寄せられていた。花山井の平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。